皆さんこんこにちは NV サポート の, みそのです今回は番外編ということで先日2013年8月17日に行われた NVDA ワールド in 横浜の内容から NV サポートのみそのさんが行ったセミナーの内容をお届けします。当日は 100名以上の方が来場されたと聞いています。また、ユーストリームでのライブ配信では、さらに100名の方が視聴されていたと聞いています。延べ200人以上の方に、NVDA ワールドイン横浜のイベントの内容を見て聞いていただき、心より感謝しております。ありがとうございます。それでは、会場のみそのさん。 よろしくお願いいたしますそれではすみません代表セッション、えー、始めますえっ、ー、と LMDA の高度な使い方ということで、えー、社会福祉生児愛好のお理想のまさみさんおそらく皆さんではあの iPhone のメーングリス マイクはい、ええー、入れバル、ええ、入バルエディターのマクロを作っている方。ということで、まあ、少し記憶あるかもしれませんけれども、ええー、さんの方から紹介させていただきます。じゃ、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。今、ご紹介を、を預かりました、みそと申します。ちょっと、あの、午後の内容が、いろんな内容で、えっ、ー、と、わかりにくかったり。 あのいろんなコマンドという操作が多いなと思ってちょっととっつきにくいスクリーンリーダーじゃねえかと思ってるかもしれませんが実はそうでもなくってその辺を改めてね頭をちょっと切り替えて進めたいと思います私あの磯野と申しますけども普段あの千葉県の、えー、皆さんもよく知ってるような展示図書館 で働いていてますあのパソコン教室を県内 の, あの方対象にやっていまして毎月数百人の県内の方対象に、えー、最近は NVDA のこととか PC 投ーのこと上手なことなどを教えたり、えー、アドバイスをしていますそれであの先にちょっと宣伝をさせていただきたいんですがあの私今個人的に始めた活動で NV サポートという えー、グループというかを開始しています、えー、こちらでは NVDA 実践講座という講座をインターネットで、まあ、主に YouTube なんですけども配信していまして今1回から9回まで出していますで今日午後、えー、西本の方で説明があったようなこと大体説明網羅的に説明していますので、まあ、もし帰ってからもだ誰も教える人がいないんだとで分かんない時にはまずはそういう インターネットのリソースというか資源を活用していただけたらななんて思っていますまあ第9回先週、まあ、毎週一回の目標にやってますけど第9回を先週配信しましてそちらは NBDA のログオン画面という読み方のことをやっています今日あの皆さん参加された方にはインストール CD を無料でお配りしていると思うんですけどもそちらを パソコンにセットしていただくとですすね NVD が入りますだけどもまあ普段まあ正直なところ普段は俺は PC トーカーしか使わねえっていう人も多いんじゃないかななんて思うんですがねまあそうするとねあのゴ音画面なんかは初期状態では PC トーカーと NVD 両方喋っちゃううんだからねその片方 NVD はとりあえず使いたいだけ使いたいんだという時には読み上げを無効にするということになるかと思います まあ、そのような設 定, こ、えー、設定の仕方なども触れていますのでどうぞ、えー、NV サポートとか NVDA スペース実践講座で Google で検索すると、えー、まず出てきますのでよろしくお願いいたします。はい、すはいい、えー、今日は出のの方もしていますので、ねあの えー、なんか巾着袋となんとか<笑>自分が分かってないんでしょうがない、えーまあ、そういうものを買っていただくと NVDA のジャパンの方に寄付がされますので、ねね、そちらの方もどうぞ、まあ、とりあえず宣伝はそこまでして時間も、ね、かなりかけられてますから、えー、と私自身全盲ですはいで、えー、今 NVDA 日本語チーム西本と私の方で主に開発をしています、まあ、今回あのまず ちょっと内容がだいぶ変わったのでどういこうかなと思ってるんですけど<笑>えっと、アドオンの方を紹介したいと思います、えー、NVDA はあのごあの午前中や午後の説明にもあったかと思いますけども基本的にはその Windows を基本的に読み上げるだけをサポートするそれ以上の機能はかなりあのマニアックなキーボード操作が必要となってきますねで、PC とかと何が違うのって話 基本的に Windows を使うだけなら同じですそれ以上にここを今まで PC とかで読まなかったんだけど NVD は実は読むんじゃないのとかねそういったことはできる可能性が十分あるというものだと思いますだからねあの CD を持ち帰ってインストールしたらとりあえず普段使っているような感覚で NVD を使っていただきたい えー、細かい NVDA キーを押しながらうんちゃらかんちゃらみたいなのはとりあえずはいいのかなって思ってますのでね私は<笑>、えー、いろんなご意見をねあとでご批判はね、あのー、こっそり耳元で言ってください<笑>基本的な機能しか押さえてないんだよということなんですけどじゃあそれ以上をいろんなことをするの何がひどうするかということがアドオンという呼ばれるものです最近はそのインターネットエクスプローラーという えー、ウェブブラウザインターネットを閲覧するソフトにも、えー、拡張機能という形でアドオンがありますそれから、えー、n b d で使うとなると Firefox というインターネットの閲覧ソフトが実は一番使いやすいでその Firefox を使う時には例えばご存知の方多 い, かもしれまあいるかもしれませんが w e b v i s m というアドオンがあるんですねこれは例えば皆さん あの困ったことも多いかと思いますが画像認証ユーザー ID とパスワードを作るときなんか Twitter ですねとかだとあの画像が出てきてこの画像に書いてある文字を入れてくださいねそういうときに私たちは読めませんでそれを実は Firefox と Webism というアドオンをさらに組み込むことで一人で Twitter のアカウントを作成することができた とということでね私はあの普段そういうインストラクターの仕事をしていることもありまして人のアカウントをお手伝いすることも多いんですけども、まあ、そういったときに大変重宝しているという感じですで NBDA のアドオンにも最近はたくさんのものが出始まっています私はあの日本語版の開発そのものも土、まあ、らかというと1年ぐらい前から関わっているんですけどちょうど 日本語版が安定これからするよっていう時に入ったというかまあやり始めたんですけど日本語版独自の開発の方ではほとんどバグフィクサーみたいな感じでなんか自分が虫じ何かと呼ばれそうですけどね<笑>そういう不具合を直すようなあのことを最近は、えー、多くやってますさらに最近あの NVDA のアドオンの開発もところどころやり始めていて本家と呼ばれるオーストラリアの午前中の話にあった方々に パッチを提供したりとかまあちょっと本当はご紹介できればよかったんですけど時間的にはあれそれないのでワードの方のアドオンなんかもあの PC とかだと NQ であの何ページの何行名とかいう説明がありますけどねそれが今まで NVDA ではできてなかったんですがあのアドオンを組み込むことでワード用のアドオンを組み込むことで あの読み上げができるようになるというふうになっています改めて言いますとアドオンというのは拡張機能 NVDA にさらにこんな機能を組み込みたいこんなふうに読ませたいというような機能を組み込むためのプログラムだと思っていたと思います、まあとでちょっと説明します、えー、さらに説明しますけどもアドオンは皆さんでも作ることができるものだと思っていますでは 今回ご紹介するアドオンはですねまずはシストレイアドオンというものになりますこちらはですね Windows のタスクバーを操作するためのアドオンですシストレイリストなんですがこれは画面の下側にタスクトレイというものが表示されていますこれ普段どんなものが表示されているかというと 皆さん、も最近はニュースでも話題になっているのでねあのウイルス対策ソフトは必ず入れてるのかなとな思いますけど、えー、そういった例えばウイルスに、えー、警告メッセージが表示されたりとか、えー、何か新しいソフトがありますよという、まあ、メッセージというかね警告代メッセージが表示された時にはなんか何も操作してんないのにしゃべったなって時あると思います。これ実は画面の下側に ちょんとこう文字が出てきてねバルーンって呼ばれるものが出てきてねあのその文字をスプリーンリーダーが読んでるということなんですよじゃあここをクリック例えばウイルス対策ソフトであなたの注意を必要としていますみたいな傾向が出たりこ詳しくはここをクリックしてくださいどこをクリックするんだということになりますよねでそれはマウスだと画面の下側にその文字が出てるの左クリックすればよいだけなんですがなかなかキーボードだけだと難しいそれを 解決ものがシ、えー、ストレイの拡張機能アドオンと呼ばれるものになりますちょっとデモンストレーションやりましょう あ, あ今やっと座りました<笑>で NVDA キー、ねえー、NVDA の読み上げを、えー、制御するためのキーが NVDA キーというわけですねだいぶ僕も説明するの慣れたな <笑>えっと実践講座でだいぶしゃべってね、失敗、ま, あ、いやまた余計なこと言うと長く。<笑>で、NVDA キーと、まあ、F11 を押すとですねあの、アドオンがあらかじめ組み込んであるという状態ですけども、その状態で押すと、えー、タスクトレイの一覧が表示されます。ちょょっっとやってみましょう 自然トレイ一覧ダイアログシステムトレイのアイコンコロンビソアクションセンター問題は検出されませんでしたはいか小さい小さいデスクトップリストゴミ箱選択がえっ、ー、と私普段マックユーザーでもあるのでえっ、ー、と使っているものをマックブックエアーというものですまあここに実はウィンドウズも入るんですけどねあの<笑> アップルを推進している人間としてもちょっとおすすめですけど<笑>えー、でえで、ー、えっとでまあアドオンが組み込んであるという状態、えー、ちなみにですね NV サポートのホームページ開いていただくと、えー、簡単にダウンロードもできるようになってますけどもでこれを改めて NVDA キーをしながら F11 をします出ムトレーン1番「ダイアログシステ出トレーンの iPhone このストアクションセンター問題は検出されませんでした はい、システムトレーの一覧といって、えー、1番目に表示されてる項目を今読み上げたわけですねアクションセンター問題は検出されませんでした、ね、これは Windows の7から搭載されているいわゆるそのセキュリティという機能の一部ですけども、えー、それを読み上げていますで今画面上にはそのタスクのタスクバーに表示されてるアイコンの一覧が表示されてるはず ですここで上下下矢印キーを押してみましょう 97% が使用可能です電源に接続これロ充電しています音声大丈夫ですか速くないですか早<咳>いじゃあち ょ, っとちょっと遅くしますよ LV 設定音声エンジン SV 音声設定 V 速さ9984818デスクトップリストゴミ ステムトレイ位の、はい、ダイヤル。ステムトレイのアイコンコロンリストアクションセンター、問題は検出されませんでした。はい。で下矢印を押します。98% が使用可能です。電源に接続。この充電しています。はい。これはですね、あのバッテリーの状況ですね。これ皆さん普段なかなか確認できてないかもしれませんね。このいつも画面の下側にはバッテリーメーターのようなものが表示されていて、今私のパソコンは 97% が使用可能で AC 電源につながっていますというのが表示されているわけですねでまた下矢印で押すと接続されていませんファイヤレスネットワークは利用可能ですこれは無線の状態インターネットの接続状態ですねえ今インターネットにつながっていませんのでこういうような内容が表示されるまた下矢印で押すとヘッドホンコロン 83% はいこれはスピーカーマークとよくねあの呼ばれるものですねあの音量の調節ができるとリスト項目 ここままでになります例えばノートパソコンによってはボリュームボタンがなかったりしますかねまあ今回はデモということでそのボリュームを簡単に開けるんだよということを試してみましょうかヘ ッ, ドヘッドホンと読むところに改めて合わせますヘッドホンコロン 83% この合わせたら何をするかマウスだと左クリックか左のダブルクリックか右クリック この3つのつパターンが お, およそ考えられます左のダブルクリックというのはマウスの左のボタンを2回連続で押すこと、ね、じゃあここでよくやるのは右クリックが多いんですけどもこういう時はこのアドオンではタブキーをまず押していくとそういう項目を読み上げます左クリックでボタンポルトプラス V 左クリックもう一度押しましょう左ダブルクリックでボタンポルトプラス V 左ダブルクリックもう一度押しましょう右クリック 右クリックと言いますねエンターキーを押してみましょうコンテキストメニューコンテキストメニューこれは右クリックメニューが開きましたよという合図ですねここで下矢印キーを押すと音量ミキサーを開く音量ミキサーを開くとか再 生, デバイス再生デバイスとか録 音, デバイス録音デバイスとか読み上げるわけですね とりあえずじゃあ音量のところ上矢印キーで戻っていってエンターキーを押します音量ミキサーを音量ミキサーマイナスヘッドコムチーガスロジックチーレス 426RKB99 ダイアログスライダー83はい今音量の画面が開いていろん、まあ、マウスだとこれをクリックするとどんどん上がったり下がったりしますけど上矢印下矢印キーを押すとそのアップとダウンができるわけですねまあちょっと下げちゃいましょうかね80あ70そ、ま、たびっそうなの 60, 60, 60、41、40、30、37、ね、30、30、30、30、30、30、30、30、70、70、70、78、はい、こんなことができます。で、まあ、とりあえず音量ミスターを閉じたときは、エスケープキー、デスクトップリスト、はい、閉じました。 ね、ダイアログという説明が西本からあったと思うんですけどエンターキーで OK のような動作をしたりエスケープキーではそれをキャンセルするという動作ができるわけなんですけどはいあのタスクトレイの操作が簡単にできるというアドオンが提供されているってことがまず1点目です他にもアドオンがいろいろあるんですけど面白いものとしてですねリソースモニターっていうものがありますこれ何かとというと 今パソコンの使用率を言ってくれるんですねリソースモニターが入っている状態ですがこれで NVDA キーとシフトとアルファベットの E を押すとメモリー使用 25.6%C プループが 0%、えー、メモリー使用が 26. 点忘れちゃったという形で読み上げたりできますまあ細かい T 操作はちょっと置いといてですねデスクトップ NVDA とシフトと1を押したりすると平均 C 空間 0%C 空間1コロン 0.1%C 空間2コロン 0.1% 片手でマイク持って片手キーボードつらいわなはいでえこんなふうにねまあ結構まだ余裕だぜって感じですけどそんなそこまでいいパソコンがどうかは理なんですけどねはいデスクトップリストああ入りますね はいえー、とちなみに、まあ、僕結構よく使うのがですね NVDA キーと F12 なんですよこれ何かというと知ってる人いますかああ 知, って知ってるっぽい知ってるっぽいいや誰も<笑>知ってるけど手挙げないですね、あのー、時計です時刻表示を押してみますね十五時十四分15時14 分, 時14分 NVDA キーを押しながら F12 を連続2回押すとですね 2013年8月17日にこんなこともできるわけですね PC とかだと Alt コントロールを押しながらの8ねそんなことができますはいえっ、ー、とアドオンの紹介については、えー、ここまでにさせていただきます次にピンディスプレイ展示ディスプレイの、えー、接続についてご紹介したいと思います えっと、NVDA 日本語版で独自に追加している機能としては KGS 社製の展示ディスプレイに対応しています BM シリーズという、えー、シリーズですねこの中には BM322446Tender、えー、その他いくつかありますけどもその他 BM シリーズに対応しているもの にには展示出力機能ができるようになっています今日はあの私あの BM32 を持ってますけどちなみにちょっと参考までに本当は KGS の方に言っていただくのもいいかなと思うんですけど USB の今 BM シリーズと呼ばれるものは USB3.0 には対応していません最近のパソコンは 3.0 もコートを持ったものも多いですから購入される場合は注意が必要。 か, かなとは思っていますで今、えー、これが3年ぐらい前の MacBook なので、えー、2.0 ですね今 USB ドライバーがあらかじめインストールされており、えー、BM シリーズユーティリティ BM ユーティリティがインストールされています、えー、とこの前あのはお入りになっている方も多いかなと思うんですが NVDA ジャパニーズユーザーズグループというメーリングリストで 結果的には BM ユーティリティが入ってなかったというご指摘がありましたでこれはあの BM ユーティリティがまず NVDA の展示出力を使う場合には必要なので KGS の展示ディスプレイを買った時には添付の CTROM やホームページからもダウンロードできると思いますのでそちらの方をあらかじめインストールしておいてください BM シリーズの他に 2013.1 から対応したのが えー、と BN46C と D ですねこれはあもう従来からあの特に盲朧者の方にはあの使われている展示ディスプレイと聞いていますそちらの方も対応させていただきました<笑>では早速接続設定の方を確認したいと思います今日これだけはっていうのはとりあえず NVDA キーを押しながら N を覚えていただければいいのかなと私は思ってますけど<笑> で、えー、これを押すと NVDA メニューが開くわけですね NVDA メニューはいで下矢印キーで設定まで移動してエンターキーをします設定と呼ばれるものですからここに NVDA のあらかたの設定内容設定項目があるわけですここから降りていくと展示設定というところがあります日本語設定音声エンジン音声設定 かなりドットドットドットかなりはいここでエンターキーをします「展示設定ダイアログ」「展示ディスプレイコンボボックス」「展示なしクローズポリト」「プラス V」えー「NVDA の初期インストール状態では展示は使用しないことになってますね」あの「もろ者の方で、えー、最初の設定だけは、まあ、ある程度、えー、請願者やその他、えー、インストラクターにして、えー、してもらう必要があるかもしれません」でえー、とここにはあの本家で も開発さされれてていいる展示ディスプレイも表示されていますとりあえず KGS の方を選びたいと思いますの で, でここではもう上矢印キーを押してしまいます y y ここ実はアルファベット順に並んでます KGS ブレーローテ 46C スラッシュ 46D ノーテってね何でしょうねノートなんですけどすいません、ね、で上矢印キーをまた押しています KGS ブレルメーモーシリーズはい KGS ブレールメーモーシリーズね ええ、僕もこういう方言慣れた方がいいかな慣れなくていいって後ろで聞こえたはいえっ、ー、とでここでエンターを押してもかまいませんあの先ほどのようにここはダイアログと呼ばれる形式なのでエンターキーを押すと何が起きるかというと自動的に今接続できる、まあ、ポートと言いますけどを検索してそこから接続できるもので接続する とということができますやってみましょうできなかったらごめんなさいデスクトップストゴミゴ箱選択なしあできましたねもうちょっとちゃんと聞かせればいいのかなと思って、ね、あの接続するときはあのコンねピンディスを使ってる方はよくご存知かなと思うコムポートというものがありますねでこれを0番からずっとスキャンしていきますで今ピッポってなったけど接続中はピッピッピッっていう形でなります で接続ができるとちょっと高い音でピッてなって接続が完了するわけですで今はもうすな、まあ、事前の設定してあったのかなと思いますけど、えー、とここで展示ディスプレイに今展示が表示されています、えー、まだねいろんな課題はあろうと思うんですがあの最近、まあ、読めるレベルかなというところまで行っています、えー、基本的には他のスクリーンリーダーと同様画面のスクロールや NVDA メニューの表示もできます、えー、ちなみに b m 3 2の場合はパソコンのキーボードと同様インサートキーを押すと NVDA メニューが開きますート間違えたかなはい NVDA メニューよく右手操作と左手操作は分かんないのなんですけどねえ売れるメモ32だけでも、えー、NVDA の基本操作はできるようになっていますまたあの機種によります 機種にによよ。りりまますす。すけども、左、えー、左右右、矢印キー、ね、があります上下左右、えー、っとピンスの方ですよ例えば右側を通常のカーソルキーとして使い左のキーをあの西本の方で説明のあったレビューカーソルとして使用することができたりしますレビューカーソルの利点ってその実際はカーソルは動かしてないけれどもその前後の文章がどうなってるかという時に役立つわけですよね。 だからカーソルは動かしたくないけどレビューカーソルだけ動かしたいなという時はまは左の矢印を動かしたりすると上や下の行を確認したりもできるという形になっていますタッチカーソルタッチカーソルはあのこのそれぞれのマス の, 上, のと前上または前のところにあるわけですけどもこの 文字のところを触れるとそこにカーソルがジャンプするということができるようになっていますちょっとメモ帳でスタートメニュー検索ボックスエディットプログラムとファイルの検索空業西本さんノートパッドって入れたからなそれでよ m っ、t え、b 出たっぽいノー t e a ーマイナス検索結果項目 VB ああなってま スタートボタンコントロールプラスエスケールスタート文字変換で項目入りマイナスメモ帳エデットすいません両手使っちゃいましたはいえと今メモ帳が開きましてここで日本語文字変換文字変換と読むわけですねここでじゃあこんにちはと入れましょうかけんこんえんうん こんにちは、えー、ここで今タッチカーソル、えー、を見るとですねディスプレイ上電子ディスプレイ上の今カーソルは78の点で位置を表示するわけですけども「えー、こんにちはのふ」の2マス分けの右のところに表示されていますこの状態でじゃあとりあえず、えー、読み直したいなというところで「こんにちは」の「こ」のところに前のタッチカーソルを押してみます はい、そうするとですね今モニター上ではすぐに分かると思うんですけども音は言いませんが「こんにちは」の「このところに移動していますこんな風にすぐにティンジスプレーでもカーソルを移動したいところに簡単にアクセスできるジャンプできるような機能がすでに導入されていますこのぐらいでいいんでまた今後、 次のバージョンで改良されます。もうあれが改良したんです。か, かじゃあ<笑>なんか読んだけど、ええー、まあこのような機能がはい入っています。では一旦メモ帳を終了しましょう。あと1分ぐらいです。はい。オルトキーを押しながら F4。メモ帳ダイアログ内への変更内容を保存しますか。クエスチョン。保存する S。S ボタンオルトプラス S。 実は今までつい最近まで n v でこういう時に固まっていたんですけどもやっと、えー、2013.1 からは問題なく動くようになっていますんかネガティブなこと言ってる保存しないそんなことないねそんなことないからはいでえー、次今日実は一番これが本当は紹介すると皆さん嬉しいのかもしれないなと思うんですけども やっぱりこのインストールした直後の音声ってちょっと聞き取りにくいですよねこれはもうもちろん開発者サイドも認識しているところだし実際私ユーザーとしても使っているわけですけど使いにくいと思うものですそれを変更することができるんですね今回ご紹介できるものとしてですねボーカライザーという NVDA の優勝の音声エンジンがありますニュアンスさん えー、というところで提供されているもので、まあ、ちょっときっとりあえず聞いてみましょう。設定変更を押してみます。LVDA、設定ですね、おなじみ。設定、ブメニュー、エンターキーを押すと。G. G. ここから、音声エンジン。エ ン, ジン S. S. エンターキーを押すと。 音声エンジンダイアログ、音声エンジン S コンボボックス J トーククローズポリトプラス S 初期設定では日本語版 J トークという音声エンジンが選ばれています日本語版では e スピークも選べるわけですスピークこれはまあ英語をその他の他の言語に読み上げをする場合使います他にも入ってるんですけどちょっとニュアンスボーカライザーエクスプレッシブ、はい、1.1.1 ニュアンスボーカライザーというものが、えー、一番上にありますので ここでエンターキーを押します。17。Oh, no. <笑>英語になっちまったぜ。<笑>ちょっと日本語に直します。NVPPTTHJJ d、Focus h i i l フォ s Size t r a y l ズ、s レ List Size NVDAA、LL。どれだ h j n v p g l s v v v ん日本語2本すいませんきれいでしょね7。これ皆さんおなじみかもしれない人もいるんですが iPhone の音声と実は同じものを使っているかもしれないいやほとんど同じですえちょっとねあのクオリティというかその音質の違いはあるんですがいいえデ で、これをちょっと使って読ませてみましょう。ちなみに、私普段秀丸エディターというね、エディターを使ってね、プログラムもね。あの、書いてたりするんですけど。一ピリオドはじめに。 何ビジュアルデスクトップアクセス NVDA は無料でオープンソースのマイクロソフトウィンダウ s オペレーティングシステム用のスクリーンリーダーです。丸合成音声や展示によるフィードバックを通して NVDA は視覚障害者が請願者以上に出費をしなくてもウィンダーまあちょっと読ませました。ちょっと記号も読んでるんでこれ消してみましょうか。NVDA 起用しなら P。 記記記号号号ほとんどすべて記号を読まない「1.11nvda、ね」1 .1 によって視覚障害者はインダウズオペレーティングシステムやサードパーティー製のアプリケーションを利用できるようになりますまあこんなふうに結構きれいな音声で読みますでこの他あのボーカライザーというものにはあの女性音のこの強子と言いますけどあと男性音の音屋さんだっけ、うん 音、え、谷、ー、さんという方も選べるようになっていますちょっとだけね聞かせてみましょう「N 音声展示音声音声声へ速さプラスプレミプラ音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音 ウェブブラウザー電子メールクライアントインターネットチャットプログラムおよびオフィス関連アプリケーションを含む主要なアプリケーションのサポート あ, あ酔っ払ってる感じ<笑><笑>ああんかねちょっとあれですけどねまあ速さを変えることもできますおおいろい速さは100ね まあ、とにかく速くなるとまあ脳トレになりますよこれあの僕ねあえて速く使う時あるんですねちょっとずつついていけないぐらいの速さで普段使うと徐々に速い速度に慣れていけるというね、まあ、それこそ脳トレ、まあ、いつまでたったら僕も僕ペナイス済むかなんて最近思い始めました<笑>まあそんなことができますでボーカライザーがあの優勝で提供されているんですが95ユーロ ということでね日本円に冷凍観察すると今結構高くなってきていますでただこちらあの購入をしていただけると NVDA の本件にも一部が寄付されるという仕組みになっているというものでもし興味があればねこういうものも使ってみるといいのかなと思っていますえっ、ー、と時間がそろそろ迫ってまいりましたけれどもです一応一旦最初の方に戻りましてですねアドオンについてなんですが アドオンは基本的に Python という呼ばれるプログラム言語で書かれていますああまあプログラミングと聞くとプログラムを作るためのねツールというかソフトを入れなきゃいけないのかなと思ってなかなか手が出ないかったりまあ難しいなということもあると思うんですけど実はアドオンと呼ばれるものの開発はですね NVDA だけあれば作れるものですね パイソンという言語とあと Windows というもののその中の仕組みをちょっと知らないといけないものですけども例えば「こんにちは」とかね「ハローワールド」とよくプログラミングの最初やりますけどそういったものをまず作ってみるとですね意外に簡単に作れちゃう NVDA だけでその Python を実行してあの読み合いさせることもできる。 ということでね、私個人でもやってますけどももっとその視覚障害の方で当事者であのプログラミングができる人と NVDA のアドオンや、まあ、それこそ本体の開発に関わっていただける方が日本でも広ままっってていいいいたただけたらいいなと思っています質疑応答について細かいことは後でまた個別に対応したり残りの時間もまだありますのでそちらでお答えさせていただきたいと思っています。 以上で私の説明を終わらせていただきます、ありがとうございました。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 TwitterID は NV アナウンス NVANNOUNCE です。